はいというわけで皆様今週の今週だね今週のゲストは皆さんご存知そしてお待ちかね、まあ、まさか本当は来ると思ってなかったでしょねというわけで、えー、桜井さんでございますどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします。 すいません本当にもうこんな番組に行って本当にこんな番組って言っちゃいますけど<笑>こんな番組って言ってると本当にこんな番組になっちゃうんでやめておきましょう<笑><笑>いや本当にねちょっとあの来ていただけるっていうのはあのありがたいことで、あのー、いやいやとんでもないいやでも視聴者の人のイメージでも櫻井さんってこうこういうこういうい感じしてないんですけどこうあんまり緩い番組そんなにいやー緩い番組い わしゃが な, なんかは緩いですけど、ね、しゃがなは緩いですあの。どちらかというと、スマブラを作っている都合上、はい、例えば何かのゲームに紐づくとか、何かのゲームを応援するっていうことがなかなかできないんですね。な る, なるほど、なるほど。すぐに何かに紐づけられると、これ参戦か、これ参戦 か, 参戦かっていうふうにう、そうですよね。気使ってるんです。なるほど、そっか。気遣いの結果、今、そういうことになってるまあ、でも、あんまり出たがりでもないですけどね。 そうですよね。もともとそうですよね。インタビューとかも断っちゃうこともまあまああります。な る, なるほど、なるほど。あの、桜井さん信じてもらえないと思いますけど、えっ、ー、と、2002年ぐらいまでは僕も、とても、写真もダメって言ってたぐらい、 あの取材断ってたの私はねあの理解できるというかすごいシンパシーを感じますよそういうところあ本当ですかやっぱりあの役割なんですよね、はいはい、それぞれの人たちの、はい、役割で、えー、としょうがなく出ているっていうような側面もあるというかでも、はい、やるからにはちゃんと頑張るっていうことが大事かなと思う、はい、私もそうですもんあそうなんですねええー、僕もだから僕はある日急にスタンスを変えたんですけど なるほど。はい。あのー、本当は、本当な、これ信じてもらえないと思うんですけど、本当は、本当に嫌です最初はで。絶対出たくない。名前も出してほしくないし、写真は本当にとにかく NG にしてくれって言ってたぐらいなんですけど、まあ、ちょっと時代がいろいろ変わってきまして。 そうですよねなんかなんか発言をするからにはちゃんと名前も出さないといけないし写真も出さなきゃいけないのは当たり前なんでそうなんですそれを言ったか言わないかっていうのが特にアメリカを中心に結構、ゲーム作っている人がその直接発信するってことがとても重要視されるようになってきたのでいわゆる n i n t e n d o d i r もそうですし櫻井さんがあのスマブラで。 あの、取られてるスタイル。あの、直接やっぱり自分が使い方として教えるとかっていうのもうん、うん、まさにそうだと思うんですけど。うんうん、あれはもういや、あれはまあ、お金がないからですね。うん、あ、そうなんですか、ね、<笑>いや、そんなことはない。お金がないってことな い, ない。単なるダウンロードコンテンツの一つですからね。<笑>そのためにわざわざ番組を立ててくれるって基本ないんで。あまあでも、最初にして最大の、こう、PR 効果が桜井さんがね、話す出るっていう意味では。僕も収録、ちょっとご一緒させてもらいましたけど、 ななかなか大変でしたねあれはあの「数や技多すぎ」まあそ れ, それも<笑>もちろんそれもあったと思いますけどあれをね「ババンダイナムコ」であれですからあの監修とかいろいろ含めていろんなタイトルをあれだけされねこう言ってもいわゆる他社様のからお借りしてるものやってるんで、はい、相当気遣いも含めてやっぱりそれぞれの会社で監修などなどについては個性が出ますよね。 あ出ますかキャラクターモデルについては相当厳しいが他はそうでもないとかあなるほど言動について気をつけなきゃいけないとかキャラクターのですねあその点でいうとう ち, うち結構緩めだったと思うんですけど、うん、そ, そうでもないと思いそうんで、はい、やあの元のモデルがちゃんとあったし、はい、元の技もあったので、はい、そういう意味では全然大丈夫だったんですけどね。 あのちなみに全然これも使えなかったら使えないで全然いいんですけどさくらさんあの水水はそのまま飲まないっていうのはうあそうなんですよううのあの普通にミネラルウォーターとか、えーとうん、お水とかをただ飲むとななんんか気持ちち悪くなっちゃうんですよね、うん、それはあさっきおっしゃったように普通の水道水だろうがミネラルウォーターだろうが浄水水浄水された水だろうが。 はいそれをコップ半分ぐらいのるとなんか気持ち悪いってい う, そう不思議ですね不思議です僕、ね、<笑>ちなみにそれほかの方でも一人だけ知っててはいその人曰く何を飲んでるのかわからなくなるのでそれは水を飲んでるんじゃないんですか水なんですけど水って要は、はい、味がしないって言ったら変ですけど何て言うんですかその 水は味するけどなすするんだあでも精神的なもんなんですねじゃあどっちかというといやわかんないですあのとにかく体にあんまり合わないっていうだけなんでしょうねなのであの自分が飲んでるときにはですねゼロコーラとかが多いんですけどね そ, それちょっと世に知らしめた方がいいですよあのちゃんと海外とかの取材でもこういうねゼロコーラとかそういうのが、ね、<笑>いやいやいやいやいや、うん まあ、あの先方に出向いて取材なんてもうコロナのおかげでほとんどなくなっちゃい、ね、ななましたけど、ね、ただあれなんですよ、何々の使い方を収録しようとすると任天堂の方がゼロコーラを用意してくれてるっていうあもうだからそこもちゃんと知られてるからですよねわざわざいやでもこれもうちょっと知られてもいいと思いますけどね、うん、というと、うん、そういう話ばっかり出ると自分はゼロコーラばっかり飲んでるっていうことになっちい や, ちち<笑><笑>いやそれはないですから、ね、皆さん勘違いしてもそんなわけはないです。僕も僕も あのちょっと実はこの4年も飲んでないんですけど、えっと、飲まないようにちょっと健康のこと考えて飲まないようにしてるんですけどテキーラが大好き強いですよね、はい、で、はい、テキーラが好きなんだって結構昔言ったんですよ十数年前にもうなるほど行く先々でテキーラが出てくるんですよ<笑>そうそうそうそういうもんです<笑>もう原田さんはテキーラばっかり飲んでるっていうイメージになっちゃってもう1回メキシコにも行ったんですけどもう大変なことになりまして。 うんあのうん、情報ってそういうもんで、うん、ちょっとだけ出るとそれが真実となって広がる櫻、ね、井さんに関してはそれがちょっとむしろ多いかなって気がしますよね。うんまああのうん、こうやって砕けた番組に出る機会が比較的少ないからかもしれないあだと思いますああのだから情報がたくさん櫻井さんがいっぱい発信されるわけじゃないのでたまに出てきたものをすごくやっぱりファンの人が喜んでキャッチしちゃうでそれを話さない。 っていうのがあるんだと思うんですよ。多分いやー勘弁してほしいですね。<笑>いや、さあ、さあ、仕事柄しょうがないのもありますけど。しょうがないです。しょうがないです。櫻井さんは多分、どうなんでしょう。桜井さんは多分。そんなことは多分自分で意識されてると思わないし、気づいてるわけがないと僕は思ってるんですけど。桜井さんって。結構業界の中でも珍しい、えっと。 視聴者って言ったら変なのなんだあ、いわゆる一般のゲームコミュニティー ゲ, ゲームファンの方から見た時の桜井さんと、はい、僕ら同じ業界にいる人間から見た時の桜井さんっていうのはあんまりイメージが変わらないんですよああそうですこれこれは多分僕はいろんな人によく言ってて、うん、そういう話を珍しいパターンーそれでもですね、うん、自分に対する感じ方というか、えー、あの例えば私がボ君のように感じてるような人もいるらしくてああその あなるほどチームを統率するという意味いいで、ねえーあのうん、何でもかんでも決定するっていうあスマブラっていうまあでもスマブラみたいなさっき言ったその他者様のこうお借りしてるものをまとめ上げるっていう意味では相当暴君じゃないとできないだろうみたいな見方してる人はいるかもしれないですね、うん、まあそれによってあの私自身がかなり怖い人のように見られているっていうこともたまにあってあなるほどなるほどなんかちょっとのことも許さないとか ああでもイメージがあるんじゃないですか多分そういうどうなんでしょうねあのディレクターとして厳しければおのずとそうなるでしょ う,、ね、うんだから仕事っぷりとしての厳しさとして伝わってるんだったら僕はそれ結構プロフェッショナルとして割とプラスの側面もあると思うんですけどけそうかもしんないです多分ねでも僕が言ってる部分はどっちかっていうとそこまでも踏み込んでなくて、えっと、ミステリアスなんですよ ミステリアス。ミステリアスです。あえてこの言葉を使いますけど。はあ、はあ。あのー、じゃあ、私はミステリアスのまま生きていきましょう。<笑>いや、本当に櫻井さんは。ミステリアスですね。不思議な感じで。であの、登場するときにエクスファイルの曲とか。流れちゃうんけど<笑>いや、だから、この業界にいると、いろんな方の。 あの裏話とかこう噂話も回ってくることもあるわけじゃないですか。はい、はい、で大体いいそうすると実はあの人ああ見えてこうだよってやっぱりギャップがあるときに一番話題になるのであの外には出ないです一般の外には一切出ない話だけど「え、うん、そうなんだ」ってみんながなるような話っていうのが櫻井さんは本当に聞かないですだから僕知りたかったんですけど例えば桜井さんって業界の中ではどう まあ、これも言える言えない部分はあるのかもしれないですけど例えば仲のいいクリエーターの方とかって ど, どういう方とかそういうお付き合いと昔普通にお付き合いがあるというような程度ではありますけどねああのそういうタイムリーな話としては、はいはい、ちょうどこの前あのゲームディレクターズ会合みたいなものをオンライン会議でやりまして。ははい、はい、はいい そこに出ていたのが、えー、っと、例えば、タンガロンパの小高さんとか、えー、っと、新、は、谷、い、の横尾さんとか、こちらの神谷さんとか。ああ、一応、僕もすべて、お付き合いは富山さんとか。ああ、その辺でした、ね。あれ、全然繋がってるの。<笑>あそうなんですか。うん、もう、じゃ、みんなただ、まあ、あの、しょっちゅうやり取りをしてるってわけではないです。うん、なる、なる、なる、でも。でも今出て、名前が上がった人たちは、それぞれに、さっき言ったように、その。いわる。 めちゃめちゃ面白いエピソードとか回ってくる人たち、うん、<笑>ばっかりだけどね。いや、それはね、うん、あの、ツイッターを見て知れるっていうところもいくらかありますよね。ああ、なるほど、なるほど。本人が自ら話をしているよう、うんうん、な。るほど、ね。いや、あの、僕は、桜井さんには、あの、結婚式の披露宴にも来ていただいていたので、うん、その頃からあの。ぐっちゃぐちゃの結婚式ですよね。そう、あのちょっと。<笑> 多分見に来られて か, かなり飽き飽れられたと思い<笑>それはね全然ないんですよ。わすごいって思って<笑>本当に感心した<笑>。本当ですか。こんなにたくさんの人を集めてしかも集団リメッセージとかをいただいていて。いやーそうなんですね。顔も広いし。いやまああのね顔広いのはいいんですけどあそこの会場は今思えば火事になったりあの爆弾が落ちたり隕石が落ちてなんか滅びたりしたら大変なことになったなと思って。 あれですねあの、E3 に行く飛行機と同じです、<笑>そうですそうです業界人がみんな乗ってるから危なかったやつですね、そうなんですよ、本当にね、だから僕のイメージからすると、こ, うこれあとね、あの画像はお見せしますけど、桜井さんの対談のイメージでこれなんですよね。あー、懐かしいですね、はい、ファミ通のやつですね、紙の、もうこれは過去に乗って公開されてるやつですけど、<笑>これなんですよ。だからあの こ れ, これちょっと僕ひどいなと思ったのがファミツーさん、あのー、これですねこの新 春, 新春クリエイター大タだってやつ、はいはい、これだったんですよでこの時ね僕実は小野さんと話してるんですけどそういえばありますかねそうなんでしうこの懐かしいの あ, のあの紹介に対してですよ海外でもあれ野茂哲さんと櫻井さんの「かっこいい!」ってすごい言われてる中で僕と小野さんの サムネイルこれですから<笑>どっかで見たらソロこのこのトーンのデザインの違いですよこの扱いの違い<笑>もうひどいなファミ通さんと思って<笑>なぜかスマブラ4なんですねそのデザイン<笑>そうあそうなんですよねスマブラロゴスマブラ4は確かにそうだ、ね、<笑>本当だスマブラ風でやってますいやこういうこのギャップですよねこれがすごいあまあそりゃだってねあの ファミ通としてはいろいろな個性があった方がいいでしょうしっていう味付けなんですそうなんですよ。で、あと、これですよ。これがね、海外で、僕と桜井さんといえば、僕と桜井さんのミックスで検索すると一番最初に出てくる画像っていうのがあるんですよ。うん、うそれが何かというの感しますけど。いや、大丈夫。これは大丈夫ですよ、うん。もう世の中に出回りすぎて、もう、えー、と2018年なんで、結構前なんですけど、こうね、いわゆる、 ああ、The、そうですね。t h e イ w o u s t y l e OFFIGHTING g って、いわゆるその、はい、違うスタイルの、いわゆるゲームのファミコミュニティをどうまとめてるか。下の字幕ここからは読めないですけど、字幕がね、これ面白いんですよ。ここ字幕アップになってるやつがあるんですけど。どこを切り取ったのか。いや、これいいんですよ。桜井さんはとても印象がよくてですね、これですね。 いわゆるスタッフ、いわゆる、そのあなるほど、ね、我々のスタッフは、このゲームがちゃんとリリースされるまで、もう頑張り続けますと。で、もうあなたたちのそのサポートに、非常に感謝いたしますっていう、本当にこれた確かにおっしゃったセリフだと思うんですよ。ええ、もちろん言ったから下に、はい、そうですよね、おっしゃったセリフの横に、僕が Don't ask me for shit っていう T シャツを着てる、<笑>これ実際僕もこれは<笑>、実際ファンコミュニティの映像で、で なんか情報ありませんか?」って言われた時にこれを出したんですけど、うん、あの今度公開してみましょうか<笑><笑>大変なことだよ自分がここうやって<笑>これがでもいわゆるすごい共感されていていわゆるツイッターとかああいうネット界隈の特にウエスタンマーケットの人たち中心に。 思われてるイメージらしいですね。いやまあ、そ,、うん、そのイメージが本当か嘘かは別として、うん、いろんな人がいた方が面白いのは確かな、ねうん、あので。まあ、いい言い方するとそうなりますよね。<笑>はい、まあおおそうなんですけど<笑>いや。僕は結構これ見てね、あ、そう、そっか、ここを切り取られるんだと思って。怖いですね。そうなんですよ。あと一個。 これ、一回だけ桜井さんに聞いたことあったんですよ。その時その画像がなくて、うん、いろいろ良い周到に画像を集めて、ね。桜井さんの画像とか、業界人の画像、あの、いろんな番組見てる人知ってると思いますが僕、業界の人の写真とかすごいプリントアウトして家にいっぱい置いてあるんで、怖い。集め、集めるのが趣味なんです。これ、これ僕桜井さん言ってないと思うんですよね。僕、これ該当する映像見つからなかったんですいわゆる Never Ask Me for Anything Ever Again。つまりもう、 うん、二度と私にそういうことを尋ねないでくださいみたいに言ってないです絶対言ってないですよねんな こ, こ, れこれね明らかにしといた方がいいんですよこれねすごくいわゆるそのインターネットミームじゃないですけどキーワードとして櫻井さんの画像によくこのキーワードがつけられてるんですよあのいわゆる僕は本当にあの T シャツやったからいろんな写真に「Don't ask me for shit」って書いてあるんですよ<笑>あのそれはもう自業自得というかこれ俺が言ったことやったことなんでしょうがないし全然まあみんなが面白おかしく言ってくれるこの櫻井さんは 僕と同じ扱いで、や、されてるのがこれなんですよ。あれなんですよ。うん、あの、ツイッターのプロフィールに、えー、質問には受け付けられませんとは書いてあるんですよね。いねはい。まあ、それを、すんごいきつい言い方にすると、そういうことになるのかもしれないですけど。なるほど。まあ、言ってはいないです。そうですね、はい。これは明確に実はしたかったんです。あの、これ。最初の頃はみんな分かって出したんですよ。これ、うん。言ってないのに、書いてあったんです。でも、元ネタが分からなくなっていくんで。 なんかの人が言いたいことを、えー、と自分の顔やアイコンなどでやるのはやめてほしいですね。あ, なかそう冗談であってもあありますね。ありますね。僕となんか そういうい小野さんともはよく使われてたのでそういうゃい ま, す、ね、まあまあしょうがないかなって身から出たサビかなと思ってうけど、えー、桜井さんって幽霊見えますか<笑><笑>見えません<笑>あああ見えなかった、はい、見えない全く見えないです残念なこれ桜井さんは見えると思ってたんだよな、ね、なぜ いや他にミステリアスな方 だ, だと思うす感覚的に、ね、いやあの見える人は繊細な傾向があるなとは思っててそれでいくと桜井さんはひょっとしたらこの業界でもこう数ある見える人なのではないかと僕は勝手に思い込んでたんです残念でしたね見えないですね見えないですちょっと親近感を受けましたね<笑>ただあの例えば例とか、はい、そういうものについて否定はしませんそ、ねはい、それは今僕もでて。はい なんだかんだ言って人間がどのように動いてるのかとかまあ例えば思考はニューロンがとかそういうようなところはあるけれど結局その同じものを作った人間が生きてるのか死んでるのかってまだ解明しきれてないですよねおっしゃるとおりですそういう中には例えば霊的エネルギーみたいなものが本当にあってそうしてるっていうふうな考え方ももちろんあるだろうしそうですよねだってそもそも 仮想現実理論みたいなのさえありますもんね、いまだに。とにかく、うん、あの科学的に考えるから否定ができるっていうわけではなくてではないですよ、ね、科学的に本当に突き詰めた結果、うんうん、あのそれが証明できるかもしれないっていうような可能性もあるわけですから僕はどっちかというと証明したい方なんですけど、うん、証明したいというかなんかアプローチ、科学的アプローチで見えないかなと思ってるんですけどそうなんですね。なんか ちょっと話題を崩してみていいですか完全、ええ、事故、はいいいうん、全然全然私ねあの、はい、ホラーゲーム不感症なんですよえっ、ー、ちっとも怖くないえっすいませんホラー映画はどうなんですかあれもあんまり怖くないです、ね、あじゃあ分からずきとかもしれないワッと驚かされてワってびっくりすることはあってもそれ生理的にびっくりです続々ゾ ク, ゾ, クゾクってくるようなことはまあほぼない 珍しいえそれなんでですか分かんないけど多分ゲームについてはあの仕組みを考えちゃうんでしょうねプログラムで動いてるその仕組みをマジですか日常的になっちゃってるんですねま あ, あの作るものの題材としてえば。 ゴキブリとかがわさわさわさって人を包むっていう時にそのゴキブリを作るモデラーってこれのために一理解に過ごすわとかそれは分かりまないんですよ。ああ、はいはい、そなついついうなんだあんまり怖がらないんですよ。あじゃあでもまあゲームはね確か職業分みたいなととろあるじゃないですか僕も格闘ゲームで他者さんの遊んだ時に純粋に勝ち負け以前にえ これ今ど う, どうやってんだちょっとストップみたいな感じで勝ち負け関係なくそっちに行っちゃうみたいなことはあ る,、まあ、ある意味勝敗を楽しめなくなってるっていう意味ではそうかもしれないですけ ど, ど、はいはい、でも映画とかだとまた違うわけじゃないですか映像物だからそれでもあんまり怖くないま あ, あの多分人よりは怖がってないですやはり小学校の時にあの夜の学校に泊まるっていうイベントがあって、ええ えー、とその時に肝試し的にあの夜の校舎を歩くっていうようなことをやったんですけど、はいはいえー、とチームなし一人で一番最初に行きましたね、はい、ちょっともこれどうなってんだろうなうらやましいえっ僕ちょっと思ったんですが桜井さんひょっとして今まで人生で僕何回もあるんですけど「イエーイ!」 なったことあります？そりゃ あ, あるにはあるんじゃないですか。すか<笑>もしかしてあの気道哀楽がないやつだったのと<笑><笑>恐怖を感じない人だから割といろんなことにフラット の, の。あくまで恐怖の部分だけ、うんうん。それ喜びや悲しみっていうのはいっぱいある、まあ、悲しみはねもうなんか人はまあ絶対あると思うんです。ドンと落ち込むとかあると思うんですけど。めっちゃ喜んでる時とかってあるんですか？ それを言ったことであの自分が無感情な人みたいな風におひれがついたらどうしよういやおひれはつかないですあの違いますよね今の僕の誤解ですから、はい、だからそうじゃなくてめっちゃめちゃテンション上がる時って例えばどういう時なんですかめちゃめちゃテンションが上がる時、えー、うんそう考えると難しいですねやっぱり確かにあのものすごく表だって、はい イエースってやってることは少ないかもしれないですね。まあ、でも確かにそうですよね。僕も、あの、それは大人だからってことです大人だからですね。<笑>も僕も確かにあ Teams とか Zoom で、イエーイって言ってるけど、真顔で言ってたりするいのでみ、みんなそうですよ。みんなそう。そは普通そう、ね。あれは割と。原さん、そんなことで、はい。ちょっとまた、ホラー方面に行ってますけども。うん、いや、もうそ、そっちに行くと止まんないからやめようね。<笑>ちょっとこの後トークテーマあるんですけど、はい。 今日もこんな状態でスペシャル対談形式で撮ってますけど、はい、実は裏にまた竹虎さんが来てましてです、ね、そうですよね竹虎さんああたこ焼きやこ焼かなあかんと、はい、第一弾がちょうど焼き上がりましたのでなるほどちょっとそれをもう一回出しながら、はいはい、次のトークテーマにょちょびちょびで行きましょう、はい、じゃあタイガーイーツが入りますんでタイガーイーツお待たせしましたタイガーイーツお待たせしました えー、やお会いいい、いや。いいででできす。す。すすえこここちらこそ。ドキドキしてままれれ、が噂のタコッです、ね、はいま、ださってはい、っゃ、はいはいま、さあうわーこれ彩りというかあのこのマヨネーズのかけ方とかも綺麗ですね、うん、これ。 ちょっと見せてみたりしてじゃあ頂戴します半分に割ったほうがいいのかな、うん、ちなみにこれは何ですか、うん、中身とか中身はシンプルにタコで、はいえー、生地の出汁はカツオと昆布が、ね、中心になっているて、うん これはうまいですねよかっ た, さんやった よ, よかった海外の人ってたこ焼きってわかるのかな海外でもたこ焼きです か, ですかあの観光客ががたこ焼き食べて帰るのが人気 の, コース、うんうん、あの日本の漫画とかアニメの影響でなるほどたこ焼きが結構浸透してましてあれは何だろうっていうのから結構10年ぐらい前から海外でも知られるようになってなるほど。割と いわゆるゲームとかアニメ漫画が好きなツイッター会話にいるような人たちは結構たこ焼きはもうよく知ってますごちそうさまでした僕は、ね、実は桜井さんのツイッター の, の今日は何の日あ、はいはいはい、今日はオレモン出たらいいんだよこれ大好きなんです毎日見てるん あ, ありがとうございます あ, あれ楽しくってで今日は七月三十日 ねはい、そうですねでもうちょっとするとあなた8月3日っていう日が、ねそうですね、来るんですよ来ますね何の日か知ってます、ね、知ってますよ僕はあれ知ってたすよ僕は知ってる何の日でしたっけえっこれ言 っ, ちゃって言っちゃっていいですよ桜井さんの誕生日あれいいタイミングでそうですよね、はい、来るんですね来るんですね、はい、ちょっとつないでてくださいねはいなんか消えましたけど ちょっともしかして<笑>もしかしてですよはいうわーこれはわざわざ申し訳ないないやーこれはもうハッピーバースデーですよ、はい、ハッピーバースデ ー, ー空調で空調で消えるぞ消え<笑>空調がすごいから、まあ、かん換気と空調がすごいから消えない<笑>ハッピーバースデー ありがとうございます。 いやー、こんなにしていただけるとは思わなかった。えー、まさかここで誕生日なんて、なかなかこの今このコロナの時期なんでこういう祝う機会がないのでね。そろそろいわゆる年ではないかもしれないですけどねあまあそれもあるかもしれないですね。えー、ありがとうございます。成人式さすありがに時代。